執念が強く、信念の強い男の子で、ただ幼い頃は体が弱く、親が苦労する兆し。深い山の中で鹿を捕まえる夢。公共団体や企業に加入することになる。花鹿の小鹿が、家の中に入ってくる夢やそれに似た夢。原夢で、妊婦は立派で可愛い娘を産む。家に新しい家族を迎える。鹿鹿が寝室に飛び込んできて捕まえる夢。原夢で、息子を授かる夢である。動物園に閉じ込められた鹿を見る夢。 片思いに落ちたり、他人の功績を尊敬して、謙虚になる夢。庭で鹿が平和に遊んでいる夢。家にケージがあり、財やお金が入る。事業発展、財宝、貿易、横領などがある。鹿の角を買って、家に入る夢。家の中に、良いことがいっぱいあり、財宝やお金が溢れる。鹿の角が折れる夢。目の前まで迫っていた横領が、水泡に返す。鹿の角がどんどん大きくなる夢。財産が増え、高い地位につくことになる。 鹿の角が大きくなって金色の王冠のように見える夢。会社員は昇進したり、政治家は選挙に当選する。鹿の角が華やかで五色三乱たる光を放つ夢。繊細さを兼ね備えた、芸術的才能を持つ息子を生む、腹夢。鹿の血を飲む夢。精神的収容により、真理を悟る。鹿牛豚虎などを殺す夢。鹿、牛、豚、虎などを殺すと、良いことが起こり、貴重なものを手に入れる。 鹿と一緒に会おうとした野原で遊ぶ夢。恋愛運が上昇し、素敵な恋人に出会ったり、親しい友人に出会える。鹿の角を買って、家の中に持ち込む夢。章、勲章、物品などを暗示する、吉夢。鹿の角を手に入れる夢。思わぬ横領、財物、学説などを得ることができ、自分を評価されるようになる。鹿に関する夢。 善良で高尚な人、士族、高級管理職、女性との同一子であり、名誉、権力、栄光、富の象徴である。鹿に水をやる夢。予期せぬ嬉しいことが起こる。意外な横領をすることになる。鹿をお金を払って買う夢。今まで努力してきたことに対する、報いを受ける。鹿を追いかけて、園の上に登る夢。相当な実力者に出会い、助けを受け、希望に満ちた前途が明るくなる。鹿を山やの原で追いかけて生け取りにする夢。 地位が安定し、財産が豊かになり、試験の合格、宝くじの当選や、A 点、昇進など、風紀繁栄の栄光を享受する。鹿を捕まえる夢。鹿を捕まえる夢を見ると、自分が希望していたところに入学したり、就職したり、未婚者の場合、おとなしく立派な配偶者に出会える。鹿を殺したり川を渡る夢。鹿を殺したり、川を渡る夢を見ると、官職で希望していた昇進をしたり、入学、検証で良い成績を収める。鹿を殺す夢。 昇進や嬉しい出来事を迎えることになる。思いがけず横領をすることになる。鹿を追いかけて山に登る夢。騎人との出会いがあり、助けられ、将来がうまくいく。鹿に乗って会おうとした森の中に入る夢。昇進、当選、勝利などへの転機がある。鹿を抱きしめたり撫でたりする夢。腹夢で貴重な息子を出産する。鹿の後を追いかける夢。現実では、生活が安定し、財産が増える。 試験に合格し、宝くじに当選する。鹿が交尾する夢。力のある影響力のある人と一緒に仕事をすることになる。鹿が出たり逃げる夢。事業や地位や名誉、財産などに損失や破綻が発生する困難を経験する。鹿が私を避けて遠くに逃げる夢。緻密な計画と自分の知識、知恵によって多くの利益を得て大きな財を得ることになる。鹿が現れて自分が捕まえる夢。 試験や努力を必要とする仕事で優秀な成績を出す夢。鹿が自ら家に入ってくる夢。立派な女性に出会ったり、高級管理職になり、名誉などが与えられる。鹿が自分の足で歩いて家に入ってくる夢。立派な配偶者や、貴人に出会い、高い名誉を得るなど、風紀出世する。鹿が家の庭にいる夢。鹿は、心霊に愛される動物として、幸運の象徴であり、名声や財などの願いが叶う。鹿が家の中に入ってくる夢。 仕事運が開運し、名誉や身分が上がる喜びを味わうことになる。鹿やウサギが逃げる夢。自分の知恵で、財を手に入れる兆し。また、もし夢の中で、鹿の角を手に入れたら、思わぬ幸運が訪れる予兆。山で鹿が飛び跳ねているのを見る夢。腹夢で、子供が成長し、公務員になって、交換に出世し、社会的に大きな功績を残すことになる。山で鹿を狩る夢。国家試験や、 公務員試験に優秀な成績で合格する。赤ちゃん鹿を見る夢。腹夢で主観がはっきりしていて、考え方が正しい子供を産む。羊と鹿が一緒に寝ている姿を見る夢。失敗することがあり、人の間で噂になることがある。複数の人と一緒に鹿を追いかけ自分が鹿を捕まえる夢。団体行動をして自分が認められるようになる。濃い色鮮やかな光が出る鹿を見る夢。腹夢で芸術的な才能に優れ、名誉を得る息子を得る。 自分の家の庭で鹿が遊んでいる夢。家に刑事が起きたり、良い知らせを聞く。死んでいる鹿を見る夢。周囲に自分を助けてくれた騎人との縁が切れる。大きな鹿を見る夢。非常に力のある騎人の助けを借りて進めていることが成功し、大きな財産を得ることになる。青い草原で綺麗な花鹿と一緒に遊んでいる夢。緑豊かな文化芸術の空間で、素敵な恋人を釣り上げ、楽しいデートをする。一人で山の中を歩いていると、 突然現れた鹿を捕まえる夢。国で行われる試験や、努力を必要とする難しい試験で、優秀な成績で合格する。